こんにちは。私はコファの日本人スポークスマン中村悦夫です。2022年度中間外国企業給与及び商用金実態調査結果及び福利厚生実態調査結果を発表します。去年に続き今年も1000社を対象にしたアンケート調査に合わせて136社が調査に参加しました。調査期間は2022年8月1日から31日までの1ヶ月間の調査でした。 調査内容の要約と参加企業の概要は次の通りです。2022年の中間外資系企業の韓国支社長の平均年俸は2億以上が 67% であることが分かり、専務上無理事など役員級の平均年俸は1億5000から2億の間が 47% だと答えました。今回の調査対象で外資系企業の事務所の位置はソウルが 49%、共気道が 26% の順で、 回答企業のうち従業員数100人以上の企業が 56%、売上高500億以上の企業が 68% 参加し、産業別産業別業種としては自動車部品製造業 17%、卸小売 14%、一般製造業と IT そして半導体業種がそれぞれ 9% 調査に参加しました。親企業の国別ではヨーロッパ連合が 47%、アジア地域が 27%、 北米地域が 22% の順で回答し、韓国に投資進出の形では国内に法人として進出した独立資産の形が 49%、合弁法人の形で進出した形が 29%、代表事務所、支店などその他の形が 22% と回答しました。それでは今からアナウンサーのミスリアにマイクを渡します。ありがとうございます。I am Leah. The announcer for GBS, Korea Foreign Business News Station. We will announce the results of the 2022 survey on pay and bonuses for foreign companies in Korea, and the results of the welfare benefits conditions. This year, 136 companies participated in the survey of 1,000 companies from last year. The survey period was one month, from August 1 s t to 31, 2022. The following contents include a summary of the survey and an overview of participating companies. The average and. Many responded with 1 million to 1.5 million one per person for an annual payment. And the contents were in the order of books, culture, travel, self development, and workout. Finally, Many websites and companies that operate welfare points were answered by Benipia and Hyundai as well. As stated above, the results of the 2022 survey on annual salaries, bonuses, and welfare benefits of foreign companies in Korea were reported. k o f a survey team leader, the HR team leader of ASBIL Korea, Ms. i s Gong Hyun-young, and the HR team leader of Lotus Bakeries Korea. Ms. Cha Soo Yoon announced that they would provide the best information about salaries, bonuses, and welfare benefits by using a high quality and verified survey system in the 2023 survey. So far, I am Leah, GBS, Korea Foreign Business News Station. Thank you. <laughs>